私の後についときて。<笑><笑>先生の器は皆様の力を感じ大事 に, いいる大事にいい使ってくださいね力を。さあ、修行の成果を見せるよ。<笑> Thank、you わたしがけんとうしてくるくらいのわるいかの悪ら方から順番に。ターゲットの直撃を てくをるをるー私の呼吸品を受け取ってくださ い, い 私の後について き, て、うんうん、いきますこれは12 0 0 0万 の, 激辛です、うん、1 2の 3! 私の後にそれなりにたいへんな。 自衛隊で引っ張ろう。<笑> それなりに。 ちょっと位置変わるね12の。いっニーナ 適用完了もう大丈夫それなり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 ううのが慣れた結果が導き出せた